最初から申し訳ないんですが、私にとってのフィットって、どういう車なんですよ。そんな中、東京近郊に一つだけ見つけた、最新型 RS のカーシェア、衝撃を受ける完璧さでした。多分2023年のベストカーです。例によってブログを元に動画を作っていくが、これは新車価格234万円の E7 の RS だ。200万円台前半なのに安っぽさを感じる要素が皆無で、 下手したらマツダ車にも質感で買っています。プラスチックは多用されているが、嫌な使い方じゃないぜ。コスパ最強の内外装だな。ブレーキホールド完備のハイブリッドで、リッター30オーバーの超燃費を、ポンポン出すことも可能です。走りを楽しむ車として、タコメーターやパドルシフトの残念ポイントこそあれど、一生は車として乗っていける総合性能だ。というわけで乗っていきましょう。 さすがのフィットサイズ、秒で慣れます。このガラスの加担がかなり低いところに来てるのと、ピラー自体も細いので、市販車最強クラスに横前方の視界がいいですね。横幅 1965mm、前後に 4080mm、狭い日本に最強のコンパクトサイズだな。 なお純ガソリン版の方は、約195万円から購入可能ですが、元々の足車的特性と驚愕燃費ゆえ、絶対にハイブリッド買った方がいいです。エンジンは共通の 1.5 リッター直四ノンターボ。最大出力は118馬力。最大トルクは142ニュートンメーター。車両重量は1210キロと軽いです。ハイブリッドになると、最大263ニュートンメーターのモーターがついてきます。燃費にも、 加速にも強いですねちなみに液晶メーター脇の左側の縦棒がバッテリー残量だぜせっかくのダラダラ一本道だからとエコモードで燃費走行を行ったところリッター 30.7 キロを出すことができました状況さえ良ければ瞬間的に40出すことも可能らしいぜハイブリッドの燃費って勾配と交通の流れに結構左右されますが通勤にも 都市部移動にも最高ですな例によってステアリング内のぐるぐるするところでメーター内部の情報を切り替えられますというわけでそろそろ乗り心地の方の話をしていきましょうかスポーツグレードということでしょうがないのですが正直硬いですねあんまりストロークしないゴツゴツとした足回り快適とは言い難いですが普通に乗れる範囲内だし重厚感があります行動の荒れた路面で攻め込んでいっても不安感が一切ない それだけの足回りが許容範囲内の硬さで200万円前半で味わえるんだメーター内にハイブリッドシステムモニターを出しましたがほとんどエンジンかかってないですよねモーターに十分なトルクがあるからエンジンに頼らない燃費走行でも強い加速でも快晴減速でも余裕がある街乗りの乗りやすさと燃費電動車の快適性を第一に確保した上で足と見た目でスポーツを出してる感じだなあとはホンダらしいエンジン トップエンドまで突き抜けていきますとまあ、VTEC らしさあるエンジン音と、とても鋭い加速力で突き進んでいくのですが、パドルシフトまでついてる CVT なのに、マニュアル変速モードも。 タタコメーターもいいてこないんですよねじゃあパドルは何をするのかというとアクセルを離した際の回生ブレーキの機器の強さを調整するだけだぜそれもそれで工夫して使うと待ち乗りの際にブレーキペダルを停止する直前だけ踏めばいいから楽なのよでもさあせっかくスポーツグレードなんだからマニュアルも出さないんだから多段式 AT モード欲しかったよね純ガソリンの CVT 版にはあるんだろうか 仮にあったとしても、燃費や静粛性で、E ヘブの方が圧倒的優位なのは変わらないが。 ドライビングの楽しみを何に見出すかによりますよねマニュアル車を自分で操るのが最高なら今のフィットに選ぶ価値ないだろうし私みたいに荷重移動やタイヤマネジメントが大事なら極端な話変速はドライビングの邪魔になるこの E7 の RS フィットが車好きから選ばれるなら驚愕の燃費性能と乗りやすさに裏付けされた一生乗っていける圧車としての要素が 強いように感じるぜ社会人になって最初にこの車を買っておけばいつかシビックタイプ R やスープラ級のセカンドカーが買えるくらいになってもフィットはフィットで普段の利用に何も不満なく持ち続けることができるそれを買う前も1台目として深夜の峠をかなりハードに走り込んでも楽しいし長距離ドライブも問題なくこなせるそれだけの総合性能がたったの約230万円で手に入るそれこそが魅力なんだろう ハンドルもクイックですが、u n ん r s のイメージからすると、ちょっとロール量が大きいかな。曲がり出しからビシッと押さえるというより、ある程度のロールは許容してから、その先で安定させている印象だな。これはこれで車の動きがわかりやすいので、いいと思いますよ。純正でこれだけ完成されていれば、自分で手を加える必要もないですね。軽くて小さいので、道が狭く、きつくなるほどうまみが増していく、スポーツモードにすると、 基本的にエンジンはかかりっぱなしとなりますが、停止時くらいは止まってくれる様子。こういう左折もやりやすいんですよねー。通勤や日々の移動で、狭いところをよく通る方、これはありがたいと思いますよ。ふるよってでかければでかいほど、高ければ高いほどいいわけではないからな。だからこそ光る、このフィットの魅力、いい具合に空いてるのでスラロームをしてみますが、重心が高い感じはないね。動画で見てもわかるでしょうやっぱり傾き自体は大きいのよ。 りの加速力実用上ハイアイエントモーター、単純に足せば、229馬力に390ニュートンメーター。ハイブリッドカーの加速力って複雑で、一概に229馬力あるとか言えないんですが、あの可愛いお目目からは、想像もつかないほど鋭い加速をします。 86より速いレベルもちろんバッテリー残量が尽きればモーターアシストはなくなるワインディングや高速道路を飛ばすなら四六時中ベタ踏みするもんじゃないが例えばサーキットを走り込んでタイム計測をするならちょっと不都合が生じるかもしれんなクールダウンとタイヤウォームアップの他にバッテリーを充電するラップも必要になる時代が来ているということなんですかね 本から加速が始まるまで、CVT ハイブリッドならではのタイムラグがあって慣れませんが、コーナー脱出も気持ちいい。ロール量がそこそこ大きいから、車が曲がってるよっていう感じが出て、これはこれで一体感あって楽しいですね。あんまり攻め込まなくても、ほどほどに流しているだけで気持ちよくて楽しいし、ガツンと踏み込めば、突き抜けるような加速力があり、軽さと足回りを活かせれば狂気的に速い。 この安定感ある動きをするマシンが、リッター30超えの驚愕燃費と実用性とともに、230万円で買えるってどういうことなの好きなように舞える。本当に自由自在に動ける。ちょっと開ければ。この気持ちのいい加速よ。踏み始めはモーターアシストメインで出ていくから。 ちょっと怖いのねでもそこからさらに踏んでいくとエンジンが高回転域まで回って車格相応のガソリン車になってくれるトップエンドより踏み増し始めた領域の方がズドンと前に出て怖いのはハイブリッドならではだな最後の見通し一環ださすがに申し訳ないので自重しますが このうねりまくった路面をもろともせず、どしっと安定して加速し続ける。コンパクトカーって、高速域の安定性に、何があるんじゃなかったのスープラや R35 に乗ったことがある投稿主でさえも、パフォーマンスの高さに驚かされるレベルだ。この性能、使い切れないだろ。さっき言った、ハイブリッドならではの感覚。そこに身を慣らして、走りを最適化していく楽しみもある。長く付き合える一台ですね。うん さすが関東のベルファイア。ヤクザよりよっぽど暴力的な車の前で、トロイ運転するからだ。というわけでガソリン残量も半分だし、離脱も兼ねて給油しましょうかね。ありがたいことに、ギグラーでいいんですよ。どうやら投稿主は、どうでもいい左折の時に、ハンドル操作ががばる癖があるようだ。B レンジに入れてもパーキングブレーキが作動してくれないんですが、これ設定で変えられるんですかね ?B レンジのままアクセルを踏めば、 解除自体は勝手にしてくれるんだがなさて最小旋回半径は 5.2m とさっきからコンパクトカーの強みが行きまくりですなんか頭のおかしいやつが来たぞ深夜帯の関東は昼間の法律が通用しない着者は淘汰されて死ぬのみだ名古屋ではあまり見ないタイプですよねーおいおいまた関東のアルベルがフライングしていくぞさっきからむちゃくちゃ過ぎて草。 関東って本当に乱暴な人が多いですよね深夜の東京はノンターボの軽打と加速力不足で煽られて死ぬと思います特にしとこう流れが速いしルーレット族とか何も関係なくても瞬間的に事故車が出そうなペースになるよなそういう今の日本の中で安全に走るためにも安定性の高い車ーは必要不可欠なんですその点このフィットはさっきのように覚醒剤利用者をかわし 大金帰宅レースを先導する。これを安全に行えるだけの、高性能な写真を持っていると言えるんです。安全に走れる車ですよ。さて、トリップメーターをリセットして燃費走行中。 交通の流れに乗れる程度は出しても30オーバーが出てますねバッテリー残量のバーが3本を切ったあたりから充電のためにエンジンがかかりやすくなるなバッテリー残量の自転車送料なんて言われますがなるべくエンジンを使わないように走ればリッター30以下に落ちることはあまりないですマニュアル車のような楽しみはなくなってもバッテリー残量と道路状況を考えつつ燃費の最大化をするゲームができるお金に余裕がある方は 通勤や街の利用にエコカーを買うといいですよ。どうせ買うならかっこよくて、写真も高性能なものがいい。そう思った際に、スポーツグレードの出番だ。というわけで関東様素を味わいつつ帰ってまいりましたが、本当にいい車ですね。EV に諸問題が残っている今。 新車で買うなら最高の選択肢になるんじゃないでしょうか230万円というのも今の時代に見れば異様に安く感じられるなしかもサイレングレードなら150万円くらいからありますからねさてバックビューモニターですが打角連動のラインまでついてくる親切 設, 設計こ事あるごとに役に立たないと言っているパーキングソナーも音だけで壁すれすれによれるので楽ですというわけでフィット RS の EHEV の紹介でした これからも交通事故と日本車に関する動画を作っていきますので、チャンネル登録もお願いいたします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。